ノーマシンを近距離で使うのは危ないぞおいうまい今の使い方うまかったあれ味方が一気に抜けてるんだけどなんで<笑>うわ湧いてるここうわダブルキルなんで味方抜けちゃったのちょっとヘルストエボック当たるかなもう、まあ、えっえっ何これええー<笑>ちょっと待って<笑>ちょっと待ってくれ えぇ、ー、<笑>はいどうも皆さんこんにちはグリードです。さあ今日は、えー、ソードフィッシュの初期クラスね使ってやっていきまっしょうか堂々とセンター通るやついるさあ右サイド見ていこうか。 いいないねまあなんか右に流れるやつセンターから見ていなかったんでえーあーごめんちょっと今<笑>見てなかった<笑>あれこれ録画ボタン押してたかなと思って見たら死んでしまったやつ壁抜き壁抜きうおっえぐいさすが攻威力ですね5点バーストだからね余裕で抜いていけいけいけいけるオッケー。次のエリアどっちだったかなー おお、なんかこの1意外と腰打ち当たるんですよね。位置悪いな。<笑>思ったここここ。左から行こうかな。なんかすごい戦いにくい位置で戦ってる気がする。そしてすごいリスでしたね、今。ああ、ソードフィッシュの束なくなっちゃったな。今回、このクラスがね、やばいって。<笑>お この、ソードフィッシュの初期クラスがね、やばいっていう動画なんですけど、弾が無くなっちゃったぞ。ここにタックディプロイ置いとこうか。さあ、エリア入って、ここね、頭してこう見えるんで、めちゃめちゃ強いです、ここ。ここめちゃくちゃ強い。サーチもね、あそこにボムがあるんでね。めちゃくちゃ強い、ここが。さあ、アタックチョッパー。今、つい通られちゃったけど、 一旦リロードしよっかリスポーンおかしいなこれ一旦出て後ろ確認していたからジャンプ地で倒してくるおおどうなってんだこれ一旦ね体力がやばいんでちょっと待ちましょうかああさすがに普段僕あのなんだっけ<笑>やばい夜中だから脳みそが完全に回ってないねあの素早く回復できるあいつをね いつも使ってるんでよいしょ回復が遅く感じるうんダブルキルかもう言ってしまえばさっきの試合なんか変なねサーバー落ちとかいうやつでやつで俺はめちゃくちゃ良さそうな流れだった動画を<笑>動画を中断されてしまったからもうもう もういいや、もうどうにでもだれ、拾った武器で、拾った武器で、拾ったタイタン使っちゃうよもう、うわーもうおかしいだろこれ。もう迷彩解除の時は使うんで、よろしくお願いします。うーん、さあ、だだだだだだこれほんとおかしいよな、景気感じ。強すぎだよな。さあ、ヘリ呼べない。ヘリ呼べ、呼べない。壁抜きいけますかいけない。下いるね。 普通のちょっとそろそろ AR 欲しい i イシャルいいねさあ i イシャルリロードしつつここやっていくさあセンターじゃなくてこいつをヘリ呼びつつそこにいるやつも味方がカットしてくれてそこもカットしていくさあさらに中にいる敵もカットしていってさあ次はコンテナの中ですねさあ穴やレーター使っちゃおうか It's t タイムさあビーコンタきつつ外周にいたの分かってるんだけど外していく ここは落ち着いていこうロングいないこっちもいないこっちもいないおいるいるいる1キル倒して味方がやられたってことはいるけど僕はエリアの中入ってるんで無理はしたくないなほい EM いないいない先ーから出てくるそこはいうわー い, やいいいいいいショット君めちゃくちゃいいショット出たね<笑>あまさかあんな一瞬であんな当てられると思わなかったさあいないね ヘルストミョンちょっか、あーどこかなそこかな OK ダブルヒルちなみにただいま深夜の3時です深夜の3時こんなね声出しながらやってるってこれグリップないのか ICR のやグリップ2野郎多分、まあ、解除してないだけだろうねそうだと思う んーちょっと裏怖いなやっぱりグラビティじゃなくてよかったさあロングおっと味方がエリア入ってくれてるけどうわシールドきた味方エリア大丈夫か今行くぞもう僕のストライカー<笑>あれあれが<笑>なんだっけもうなんでもいいや<笑>もうめんどくさくなってきたやべえ 頑張れ、頑張れ、俺。実況、<笑>実況放棄し始めて、僕。やばいって。それは投稿者として、あれまじっこいですよ。<笑>ごめんなさいね、もうね。6時間以上ね、交流戦とかね、やった後なんでね、疲れてるんですよね。もう疲れてるんですよ、本当にに。休みたい、休みたいんですよ。いなかった。ここ強いよね、この頭足。 ないなどこだうわあやべっやばい生きてる生きてる素晴らしい生きてるって素晴らしい生きてる生きてる今の生きてんのマジでうわあもうやべえ やめえ何でドッキリしてるんだ俺うわうわこれが深夜テンションかーこれが深夜<笑>うわーああ貫通しないヘリオンラインさあリスポーン大丈夫かヘリヘリヘリヘ リ, ヘリヘリヘリヘリヘリヘリヘリヘリヘリヘリヘリヘリ お前お る, しおるなそこよしうんあああよし登ってエリア入ろっか大丈夫かセンター大丈夫かセンターおるなオッケーッやばいぞこの試合ちょっとおかしくねこの試合えちょっと待ってどうした俺どうした俺<笑>エリアの上にはタックディプロイは置けない ということで後ろかセンターか次のエリア白コンテナかなんかいるなこの辺外周にかってあったねでもいなくなってるセンター1回大丈夫か今行くぞ今行くぞ気合だこっから流れを遠ざすなよしキルで100きたいキルでキルで100きたいキルで100きたい またもやを最近ちょっと神回多くない僕うおーなんてこっとー初期クラスの話どこ行ったーって感じですがお前マイがあハあ もう、何してんの、僕のやがに。声やば。やばいな、これ十分。これ絶対後で自分で見返してくっそ恥ずかしいやつやんけ。何連続球したの、これ。アンストップハブ。死なずに敵を30連続球。 はいというわけでお疲れ様でした今日は、えー、初期クラスを紹介しようと思ったんですけどちょっとテンションが お, き お, おかしくなりすぎちゃって<笑>、えー、よかったらグッドボタンお願いしますお疲れ様です Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, loving when it's gone. Took you to you